ははい皆さんこんこにちはえ今回は冠雪原ポケモンのソードシールドの冠雪原で伝説のポケモンを捕まえに行こうと思いますえ今回は私はえこちらのクロマカムというアプリを使いましてなんと今私はこのようにクロマキーがない場クロマキーがない場所にいるんですけれども普通に このように合成することができちゃうんですよということでやっていこうと思いますはいさあえー、っと本当にこのポケモンのソードシールドはこのグラフィックがとっても綺麗なんですよねおっとルージュラルージューが見えますがおっとポケモンに遭遇しました アマルスかわいいさあほうさあ私はほうですけどなんとおっと HP がなかったこれは痛い原子の力だあーっと死なないやばいうわー いいい顔して強いなおっとほう破れたーこれは痛いここでしかし私はザシアンを投入さあこれがソードの伝説ザシアンですさあザシアン聖なる剣かっこいいですよこれあれ まあ鳳凰は犠牲になってもねということでなんとか伝説のポケモンがいる場所までたどり着きたいさあここで自転車を使ういやーしかし本当にグラフィックが綺麗ですよね本当にその世界にいるみたいですね はい、マックス大巣窟こちらで、えー、伝説のポケモンがゲットできちゃうんですねえー、っとさてみんなで挑戦もできるんですけれども今回は一人で挑戦。 とということで何にしようかなこういう時はやっぱりいろんな相性を持っているポケモンが有利ですけれどもいったんネイティオにしておきましょうか一体どんな伝説のポケモンと遭遇するか分からないですからねさあ 何タイプなのかエスパーエスパータイプの伝説のポケモンといったら何でしょうかね果たしてエスパータイプに効くのはどっちかさあ大マックスバトル始まりました さあ最初の対戦相手はスカタンクさあここでダイマックスしてもなんとあまり効果のある技が今はなさそうだぞダイジェットまあ唯一ダイジェットがありますねさあいよいよ なんとネイティオがダイマックスででかくなるはい大きくなりましたうーんおお臨床結構効きますあ急所に当たりましたねえっと守りに入ったリフレクター くらえダイジェットおおほいうわっと嫉妬の炎なんとこれは火けどを負ってしまったこれは強烈ですねこれ確実に火けどするのかな これは痛いこれやけど治らないのかしかしなんとかおー吹雪吹雪きくおおきた氷氷漬けになったここでダイジェストしかしここで心配なのは この戦いが終わった後にもやけどは継続するんじゃないのかおーっと氷あっという間に溶けましたうっぷんばらしという技が今エスパータイプのネイティブに効果は抜群だったということはこのスカタンクはもしや伝説のポケモンにも強いかもしれないですね おーここで倒したぞさあこれは捕まえるでしょうさあモンスターボールでー投げたよし ままあ、まあとりあえずねまずはスカタンクを捕まえておいて手持ちを入れ替えるとスカタンクの技がネイティオンに効いたのでエスパータイプには強いはずですがさあ次はじゃあ水タイプと戦ってみましょう こぶしいわゆるナマコですねいやーあんなナマコいたら食べれないな悪そうか多分毒なのか悪なのかどれかが多分エスパータイプに効いてるんだろうな ボムアシットボムを出すしかないか氷タイプなのにソーラータイプを使ソーラービームを使えるのか ああやはり火けは継続していたーいやーこれは痛いなんとか火けが消えたらいいんだがアシットボムはどうだったのかここはふい打ちをやってみるしかないような気がしますけどうっくんばらしいってみますかそうだうっくんばらしいってみよう タイプでソーラータイムソーラービームが使えるというのは不思議です ね, ねおっときたおお強いなし強い飛び出す中身一体生拳から何が飛び出していたのかさあここで捕まえるのかといったら私は捕まえません さあとりあえず生拳との戦いはもう終わりましたがえー、っと別のポケモンとのレンタルはしませんおっとやけどが治ったのはいない誰もやけどは治っていません しかしみんな一度死ねば死ねば多分やけど状態はなくなるでしょ う, うわクワガノンクワガノンあれに挟まれたら痛そうだおっと嫉妬の炎のが効果は抜群だ おっとこちらもおおほもういきなり氷率 け, けにしましたね凍ったところを炎で燃やすしかしあっという間に溶げてしまったなかなか今回は仲間が強敵仲間が強いからいいですねしかしみんな火けどを負っているこれは痛いぞ はい、ここで、えー、そしたらダイマックスで一気に燃やしつくしましょうダイバーンさあ一気にここでモンスターボールをー投げる なこの技を使えるのか分かりませんがおっから元気吹雪引きますねこの吹雪は氷漬けにする確率が高いですねさあここで大バーンしか死にません相手の HP はまだ残っている 毒になるなるよおおよかったさあ皆さんの HP はもうほとんどありませんこの状況でこの危機的状況で果たして伝説のポケモンと戦えるのかこれは非常に疑問ですこれ倒してしまうぞあ倒してしまったあーきついきついですね 相手がエスパーだったらもしかして虫の虫タイプは強いんじゃないのかここは捕まえておこうさあ捕まえました スパータイプのポケモンに虫と虫のさざめきうん入れ替えようふわがワガノンがワガノンでお道具よし道具をもらえるそうですうん何がいいかな からのハチマキ白いハーブうーん別に特にいらないですねいらないねいらないさあいよいよ伝説のポケモンしかしなんと仲間の HP はほとんどないこの危機的状況で果たして伝説のポケモンをゲットできるのかおっとそこはラティオスだった ティオスこれはぜひゲットしたいみんな HP がありませんおっとやはり虫タイプの虫のさざめきは効果抜群だおっしゃ私の選択は間違っていなかったさあおっとー吹雪効果抜群 やばい強いこれはスピードで勝負するしかありませんさあみんなの HP が本当にないやばいやばいなしまだ生きていたかかろうじて生きていますさあて なんでリフレクターにしたんだ吹雪にしたらよかったのに竜の舞なんとかみんな生きながらいえましたしかしこのターンに多く死ぬのではないのか フリージを倒れたやけどがやはり痛かったわあやばい嵐が勢いを強めていますおっとナッシーもここで倒れたこれは危機的状況やばいやばいやばいぞなんと残りはヘルシュアンとクワガノンしかいません なんとか生きていますやばいあーっとクワガノも倒れたこれはちょっと倒せるのかやばいやばいこれはゲットできない可能性が高いああペルシアおぉペルシア生きてますなんとかギリギリ生きてますおっとここでナッシーが戻ってきた ちょっと口元が変ですねマナオさんおっと嬉しいダイマックスパワーが集まったけれども今は応援することしかできません頑張れ頑張れさ あ, あまだわかりませんよわあ動ききます なんと一発でこんなにダメージが効くのかさあ私は応援することしかできませんおこれは木の実でしょうかあ白いハーブさあなんとか生きておりますここで吹雪が炸裂すれば勝てるはずだおお来たよし倒したのかよしよくやったよくやったぞ私何もしてないさあこれは捕まえる 当然捕まえますよさあモンスターボールおーしかし危なかったここでモンスターボールを投げろさあさあ捕まるんでしょうか伝説のポケモンあ来たー捕まりましたダティオス捕まえました なんとモンスターボールですさあラティオスドラゴンエスパ ー, ー強いですね攻撃特攻特攻が特に強いですね思念の頭突き波動弾いやー このかわいさとかっこよさを持っているこのラティオスいやなんとかラティオスをゲットしましたいやーさあラティオスラティオスを手持ちに加えてみましょう 王王さんと交換ですさあラティオスを手持ちに加えました<音声>ということで、はああということでなんとハラハラドキドキなんとかラティオスをゲットすることができました 本当にこのように雪の美しさを感じることができますね。ということで、えー、本日は伝説のポケモンをゲットしてみようという企画でやってみました皆様また次回お会いしましょう